二千二十一年あけましておめでとうございまーすい。ということで、本年もよろしくお願いいたします。イエーイ。二千二十年は、えー、自分にとってもすごく大きな一年でした。 大変な中ではありましたが、一つ一つあの大事なことを積み重ねていくことの大切さとか、あの人と人とのつながりとかすごく感じることができた1年でした。また今年もですね、いろいろたくさん音楽、またいろんな方面で皆さんにお届けできるように頑張りますので、よろしくお願いします。去年は何をしてたかというと、あのピアノを弾くというのと、あと曲を作る。 そして仮歌を歌うというお仕事をあの主にさせていただいていてちょっと動画が撮れませんでしたすいませんまた今年もねゆるゆるとやっていきたいと思いますので応援よろしくお願いします今年もまだまだ今の状況だとかなり大変な中ではあるんですけれども希望を忘れずに毎日一日ずつ大切に進んでいきましょう皆さんも体に気をつけて頑張りましょうねはいということで えー、みのちゃんでした。また次回お会いしましょう。